皆さん、こんにちは。しろくまチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はダイソーでお買い物をしてきた購入品紹介を今からしていきたいと思います。では、まず、文、えー、具類から。えー、こちら。A さんのクリアホルダーです。3枚入り、えー。これは先日、あの、巨大な、あの、収納ファイルを作った時に使った文なんですけれども、 えっ、ー、とね、あの、2冊目をまた作ろうと思って買ってきました。はい。ちょっとね、大きい紙があとデザインペーパーもあるので、えー、それ用に作りたいと思います。それから、えー、っと、こちらは、えー、バインダー、えー、ルーズリーフの、えー、ファイルです。 英語サイズちょっとちっちゃいめのファイルです。えっ、ー、と、ルーズリーフか。で、えー、中身が、この、えー、ここがね、紙質じゃなくって、あのー、クリアホルダーの材質になってます。だから結構長持ちしそうですね。4枚ついています。 で、替えのルーズリーフもえ5サイズで買ってきました。これちょっと仕事用に使う予定です。やっぱりねルーズリーフすごい便利ですよね。よいしょで次は。えー、っとお花です。増加あんまり、えー、ダイソーではこういったお花大きい系のお花はあの？買って 買わなかったんですけれども、なんか一目見て、あ、いいなと思って買ってしまいました。はい。うん、こんな感じです、はい。で、これのディスプレイが、えー、同じコーナーに、えー、150円ですが、蝶路です。 白と水色とありました。で、ここにカットして入れようかなと思っています。うん、ちょっと画面に入るかな。よいしょ。で、同じディスプレイで、えー、このようなパネルも買ってみました。ちょっと横に置いてると可愛いいかなと思って。で、これ、白と薄いブラウンとありました。 それから次は、ちょっと生活用品になるんですが、イヤーキャップ16個入ってます。これ見つけた時ちょっと嬉しかったですね。あのー、これ耳にかぶせるやつですね。あの、髪の毛染めるときにすごく便利で、あのー、一つ使ってみましたけれども、すごく<笑>、やっぱり良かったです。今までね、 ニーベアクリームを耳に塗りたくってたんですけれども、やっぱりね、これ一つあると、本当と、紙染めるときにすっごく、ちゃっちゃっちゃっとできるので、あまあ、これは、えー、これから、えー、リピートになると思います。はい。えー、っと、同じ、えー、コーナーに、こちらは手袋を、 えー、ゴム手袋ですね。使い切りタイプで、あの、薄手の分です。で、M を買ってきました。10枚入り。あと、まあ、サイズは S、M、L、L、L とあるみたいです。私は、まあふ、ふあの大きくもなく小さくもなく普通の標準サイズの手だと思うんですけど、この M で、えー ちょっと手を入れてみるとこれでもね案外ちょっと余っちゃうんですよね指先がしょこんな感じです私もまあまあ指も長い方なんですけどもちょっとね5ミリぐらい余ってます親指はぴったりですね でここもぴったり中指もでここもちょぼっと余ってるかなって感じですね。でまあよく言うとねここがもうちょっとこの長さが欲しかったんですけれどもはいちょっと短いのは残念でしたがまあこれで排水口とかねちょっと バ, バチーところをじゃんじゃんお掃除していきたいと思います。 S でも良かかったのかなはいそれからえっ、ー、とこちら綿棒ですえっとねいろんな種類がね最近売られてて、えー、ほんと1つで良かったんですけど面白そうなんで2つ買ってみましたでこちらがですねこんな風に ちょっと普通の綿棒じゃなくて、凸凹に加工されてあります。こんな感じうんわかるかなこんな感じですね。で、まあ、この凸凹だからよく取れるっていうふうに書いてたんですけどね。使ってみた感想は、別に<笑>、 普通の綿棒と刺して変わらずって感じでした。はい。で、えーと、もう一つはちょっと太めの綿棒です。ちょっとぶっといんですよね。 なんかこっちの方がたくさん耳掃除きれいにできそうな気がします。ちょっとまだこっち使ってないんですが、あのー、耳掃除だけじゃなくてね、普通のお掃除とか、DIY なんかにもこれ、えー、使っていけそうなので、えー、これから使っていきたいと思います。こちら110本入り。で、このデコボコタイプは、えー、200本入りです。 とこちらは石鹸のトレイですあのこれ洗面所に置く分にしようと思ってるんですけれどもこれ2つ石鹸が置けるのであの私洗顔石鹸も固形石鹸を使ってるんですねすごくちょっとお気に入りの石鹸があったんで今までチューブだったんですけどもあのその固形石鹸でちょっともうしばらくいこうと思ってるので。 でそれ用と、まあ、普通に手を洗う固形石鹸と2つ置けるのがちょっと嬉しいなと思って買いましたあとは、えー、これは食器なんですが、えー、プレートです、えー、バンブーファイバー仕切りプレート北欧柄となってます、まあ、あんまりこういうプラスチックっていうの好きじゃないんですけどもあのー ちょっと量がね少ない少なくってプレートになってるっていうのがちょっとあの使いたいなと思ったので買ってみました。でこれと同じお揃いの、えー、他の食器もたくさんありましたしまた違う柄のものもいっぱいありました。はい、ということであっという間なんですが今日の、えー、お買い物の紹介は以上になります。それでちょっととご連絡というかまた あの別の動画でお知らせをしたいことがあるのでその時にもちょっと言おうかなと思ってたんですけれどもえっとね先月からちょっと仕事がもう猛烈に忙しくなってきてしまってで DIY の時間が全然取れなくなっちゃってあの動画の投稿がもう本当にあのできなくなってきてるんですけれどもまあ なんとか頑張って週1ぐらいはアップロードしそんなこんなでねあの新しいチャンネルを、ね、作りますっていうふうにお知らせしてたんですけれどもあの学生さん向きの簡単な DIY チャンネルをちょっとね準備も始めてたんですけれどもちょっともう手がけるのがもう 時間がなないかなちょっ と, と2つになるとねもうますますどっちかがもう宣伝できなくなっちゃうなっていう風な感じになりそうなのでもう新しいチャンネルは作らずにもうこちらの白駒チャンネルの方であのスクール DIY っていうのをカテゴリーにして、えー、投稿しようかなと思っています。でちょっとねなかなかこうリズムが一度狂うとね なかなかこう DIY の準備をするのもこうなかなかできなくなってしまってうーんまあぼちぼちペースになるんですけれども、えー、これからはまあ週1ぐらいはあげたいと思ってますのでまたよろしくお願いします。ということで今日はあっという間なんですけれども、えー、お買い物の紹介は以上になります。で えー、今ね、ねすごくだんだん暑くなってきましたので、えー、皆さん、体調管理熱中症とかならないように気をつけてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。